はい、えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村ゆき子です。えっとこちらのチャンネルでは産後から更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決するヒントだったり、エクササイズ、ストレッチやマッサージをご紹介しています。えっと今日はですね、はい、えー、今日はですね、えー、尿漏れ対策の骨盤底筋呼吸をお伝えしていきますね。 で出産直前とかあと産後直後とかあの尿漏れってねお母さんたちにあるあるな話だと思うんですあのくしゃみしたりとか咳したりとかする時にねあちょっとあの下着が濡れちゃったなんてことはあると思うんですよ で, でも大体6ヶ月過ぎて1年2年で大体皆さん治っていくんですけれどやっぱりそれが1年経っても2年経っても尿漏れが続いてるなっていう人は。 ちょっとです、ね、骨盤底筋が緩んでいる可能性があるので、えー、ぜひねどっかのタイミングであのトレーニングをする必要が必要だと思います、えー、と今このまま放っておくと年を重ねて更年期にね今度入っていくと女性って筋肉がねガタガタっ と,、えー、と減っていくのでそうすると骨盤底筋がの緩みがさらに進んで尿漏れが悪化するっていうことがとても多いです。で逆に今は尿漏れないいわっていう女性の方も あの更年期を境に筋肉が減ることによって尿漏れが始まるっていう可能性がとても多いのであのどっかのタイミングでねやっぱり全女性がこの骨盤底筋のトレーニングっていうのはやるべきなんじゃないかなと私は思っています。今ね40代の女性のもう出産し て, るしてないにかかわらずまあ3人4人に1人の女性が実は尿漏れの悩みを抱えてらっしゃるっていう統計も出てますのであの是非ねあのどっかのタイミングで。 この骨盤トレーニングの正しい知識をあの覚えていただいて是非、えー、実践していただければと思いますもうお金もかからないし時間もかからないし、えー、っとどっかに行く場所もいらないしいつでもどこでもできるトレーニングなので是非やってみてください。で今日はですね尿漏れでも特にくしゃみもしくは咳をした時に出てしまう尿漏れの、えー、エクササイズご紹介していきます。 原理というかメカニズムを言うとあのくしゃみをした時とか咳をした時におしっこがね漏れちゃうっていうのはその骨盤定筋の意識がないわけですよね骨盤定期の意識を引き締める意識をしてないで急にくしゃみしたり急に咳しちゃったりとかすると出ちゃうわけですよ。なのでそのでそ咳とか くしゃみが出る、もうほんと0コンバ何秒みたいな時に骨盤底筋がヒュッて無意識にこう引き上がることができればねおしっこ漏らしちゃったりとかしないわけですよねなのでその癖づけをしていきますでこれ案外そんなことできるのって思う方いらっしゃるかもしれないんですが案外でやるとね12週間ですぐあの効果が出てくるのであの面白いですなので是非やってみてくださいめちゃくちゃ簡単なのでで。 えっ、ー、と私は寝てやりますが寝てやってもいいし椅子に座ってもいいしこうやって床に座ってもいいし立ったままでも全然できるのであのぜひやってみてくださいねはいそれではえっ、ー、と今日は一緒にやっていきましょう私は寝、ね、転がっていきますねとにかくね一番リラックスする形がいいですねはいそしたら両手をお腹の上に置いてまずは腹、えー、式呼吸3回やっていきましょう。 はいそれでは息を大きく鼻から吸ってお腹しっかり膨らませて腰もしっかり膨らませます。で口から口から長く吐きながらお腹がしぼんでいくのただ手のひらで感じていきましょう。はい鼻からしっかり吸ってお腹と口が膨お腹と腰が膨らんで。 はい、口から静かに長くしっかり吐いて吐き切っていきますね。全部吐き切りましょう。ラスト1回いきます。息を大きく鼻から吸ってお腹と腰が膨らん で, で口から長く吐きながらお腹がへこむのを感じていきましょう。はい、それではいきますね。息を大きく鼻から吸って 口から吐きながら骨盤底筋、筒を軽く締めたままぐーっとおへその上の後ろのぐらいところまで引き上げていきましょう。息全部吐き切って、はい、吸ってしっかりと筒を緩めますね開くように緩めましょう。口から吐きながら筒で何か軽くお豆か何かつまんだままぐーっと引き上げていきます。息全部吐き切って。て、ね、おへその下下ぐらい、腹がキュッて きゅってなるようなそんな感じ、息全部吐き切りますよ。五回いきますね、次三回目。はい、吸ってリラックス。口から吐いて、膣を締めたまま、ぐーっと引き込んで。はい、吸ってリラックス。 4質を軽くつまんだままぐーっと引き上げて吸ってリラックス5を口から吐いて質をつまんだままぐーっと引き上げます。 吸ってリラックスしましょう。で、えっとリラックスすることもすごく大事なので膣をね。しっかりと吸った時にリラックスしてね。で、吐いた時に引き上げる。その時はぐーっとね。引き締めますが、吸った時はしっかりとリラックスするようにします。で、この呼吸骨盤底筋呼吸をしながら、次は最後吐き切るじゃないですか。吐き切ってから骨盤底筋こう引き上げたまま空咳嘘の咳。<笑> <笑>っていうのをやっていきましょう。で、こうやって席をあはあはってすることによって、骨盤底筋がねこう押されるわけですよね。上から押され押されるわけです。こうやってでその時に骨盤底筋がしっかりと引き上がっていればおしっこ漏れないのでね。なので、その癖付けをしていきます。はい、それでは行きましょう。はい、それでは息を大きく鼻から吸って。 で口から吐きながら骨盤底筋軽くつまんだままぐーっと引き上げて口からは息全部吐いて吐き切りますで、空らしましょう<笑>はい、力を抜いて実リラックスしますこれあと4回いきますね息を大きく鼻から吸ってお腹しっかり膨らませて 口から吐きながら骨盤底筋、膣を締めてぐーっと引き上げて、息全部吐き切ったところで空背きしましょう。<笑>はい、力を抜きましょう。はい、3回目、息大きく鼻から吸って、口から吐きながら膣をし 軽くつまんだままぐーっと体の中に引き上げて息全部吐き切ったところで空気吸いましょう。<笑>力を抜きましょう。ねあの空気きした時に案外ねお腹の力使うのがわかりますよね。あと2回いきますよ。息大きく鼻から吸ってお腹しっかりと膨らませて。 口から吐きながら骨盤底筋、膣を軽く締めたままぐーっと引き上げましょう息全部吐き切りますなんか UFO キャッチャーか何かでね軽く人形を詰まってぐーっと引き上げてくるようなそんなイメージ吐き切ったら空咳しましょう<笑>骨盤定期は吸い上げたまま<笑>はい力を抜きましょうね、意外とねお腹使うの感じますよね ラスト一回いきますよ。息を大きく鼻から吸ってお腹と腰ふくらませて、口からしっかりと吐きながら骨盤底筋軽く締めてグーっと引き上げて、で呼吸して空気、えー、していきましょう。<笑>はい力を抜けましょう。はいそしたら両膝閉じて左右の床にパターンパターンとして。 腰と背中軽くほぐして、で両膝横に来たところでゆっくりと起き上がってきましょう。はい、えー、いかがだったでしょうか。えっ、ー、と骨盤底筋をね引き上げてで空咳をするこういう癖を何度も何度もしていくことで急なくしゃみや急な咳とかであの尿漏れすることが本当にね無、えー、くなってくるので。えー 1、2週間毎日んとこれをもう1日3セットぐらいあの本当にできる範囲でいいですもう5回とかでも気づいた時でもいいですやるだけであの1、2週間で、ね、多分効果現れる方はいらっしゃると思うので、えー、とぜひ、えー、やってみてください。はい。 えっ、ー、とそしてねえっ、ー、とこちらのチャンネルでは他にもいろんなタイプの骨盤低筋呼吸、尿漏れを防止する骨盤低筋呼吸ご紹介しているので他のね動画をぜひご覧になってみてください。えっ、ー、と概要欄にもね貼っておきたいと思います。で骨盤低筋をね鍛えることでもう本当にね下腹ポッコリも治るしくびれも出てくるし、うんと腹式呼吸をすることで更年期症状なんかも本当に改善されるので、えー、ぜひえっ、ー、といろんなあの動画を 他にも試してみていただけたらと思います。チャンネル登録ももしよかったらしてください。それではありがとうございました。